皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月1日。明けましておめでとうございます。新年最初にやることといえば、やはり初詣ですね。お賽銭は縁起のいい数字の額を投げ込むといいと聞きましたが、私にはよく分かりませんでした。と占いによると、ここから2年半は最高に運がいい時期らしいので、頑張って生きていこうと思います。<音楽> 前にも言いましたが、やはり大広間の畳の敷き方って、これが普通ですよね。ハウジングの畳も昔はこうだったのですが、提案広場でなんだかよくわからない言い分が通ってしまい、こうじゃなくなったのが本当に残念です。知らないふりして提案広場に書いてみようかとすら思えてきました。新春バトルの部屋みたいな畳の家具が欲しいとか書いてる人がいたら、私か私の賛同者だと思ってください。というわけで、本日の動画は以上で終了です。